パターンです、はい。はい。ここはねショートコースもあって、まああのラウンドマネジメントとかもいいかなと思ったんだけど、まあそれは本コースでもできるんで、ちょっと丁寧にちょっとパターンレッスンお、は い, いお願いします。お願いします。<笑>じゃあちょっとやっていきましょうか。うっている様子がちょっと見てみたいので。はいはい、わかりました<笑>おしま。お願いします。ここら辺からあはい。ここから、はい、そのぐらいの距離でやっていきましょうか。はい。 オッケーオッケー、でいいすよ。うん。うんうんうん。左に外すこと多いんですか。そうですね。確かにちょっと左きがちかもしれないですね。はいはい。ちょっと打つときに。はい、あ打っちゃっていいですか。オッケーです。はい、そう。うん。 そう、ほら、ミズさん入ったんですよ。<笑><笑>ちょっと頭が打つときに、多分意識が行き過ぎて、こう、こっちから行ったら、かな。構えて、打つ時に、左に、はい。はい、自分が突っ込んじゃってるんですよ。あ、そう、カッ、まあ、多分カップ見たいから、カップ見に行こうと過ぎちゃって、頭がずれちゃって。はい、で、そうするとですね、クラブが。アウトサイドインに入ってくるんです。あ、こうなるってことですか。でそうそうそうそうそう、構えて、構えて。 撃ちますっ て, って頭が左にこう流れるとあーアウザイドになるんでフェイスが左向くからちょっと左に向きやすくなるはい<笑>なんで今ちょっと頭を押さえて撃ってあげるとまっすぐ出るんで<笑>せっかくまっすぐ向けてるのにその頭がずれることによってちょっと外しちゃってる部分があるんでもったいないかなって<笑><へー><笑>あ、ちょっと早いババカバカバカ<笑>珍しい何してるんでしょうか <笑>頭を動かさない。そうそうそうそうそうそう。そうです、そうです、そうです。そうそうそ う, そう、いいですょ左、も う, う両目で見ちゃっていいんですか。両目で見ちゃって大丈夫です<音声>。オッケー、そうそうそうそうそう。さ、え、あ、ー、それ、えー。なんなら、左目つぶった状態で打ってみてもらえます。はい、多分それ打った方が早いんで、ね。左目。そう。オッ構えます。構えた状態で。はい。 踏まえてそこでちょっと左目つぶってください。はい。あその状態で打ってください。そうそうすると頭がずれないんですよ。これ多分正面から撮ってもらった方がわかりやすいかも。<笑>そういつも通りちょっと普段通り一回打ってもらって、はいうんそう。そう。オッケー。で左目つぶった状態で今と同じ振り幅でいいんで左目つぶ。うん そうなんかちょっ と, ょっとカップの左離します。確かにまた左来ましたね。<笑>いや本当だ。全く気にしなかった。<笑>じゃあ左目つぶって、そ う, そう構えて、左目つぶった状態で言ってあげますと。ほら入った。<笑>はい、<笑><笑>こんな話あります？やらせっぽ。<笑>ねあんた見たらせっぽ。<笑><れは><笑> つぶながらパッティングすればいいそうしてあげるとカップが見えなくなるんで自然となんだ頭が動かないそう頭を動かそうと思わなくてもやっぱ視界にカップが入っちゃうとそこを お, おおっとして頭が動いちゃうんで左目つぶってあげるつぶっ て, あげて打ってあげると視界からなくなるから頭が動きにくくなるでもこれ、多分言葉で聞くよりもやってもらったほが絶対早いですよ。 意味わかんなないいじゃないですご、はい<笑>じゃあのそうそうそう。<笑><笑> うんそう。うわほらー。え, ー、<笑>えーさドングパッドでも余計これはっきりあれだよね。ロングパッドでも、あのー、特に出ますね。あは目、ね、左に出ちゃうからもっと左に出うそうですそうですう。今のでそう。じゃあもっともっと動かそう。必ず素振りしてその振り幅だけ確認してあげてください。あ、そうそ う, そう。はい。カップ見ながら素振りしてもらって最初。はい。カップ見て素振りする。そうそうそうそう。それで距離感を合わせてあげる。 うそう。ロングパットは特にボール一回見てもらって、そのボールはあそこに投げてもらってい い, いいですか。そうです。あそこに寄せてください。いいそう、その時手元見ました。見てない。そうだ。距離感合わせるには向こう見てあげないといけないんですね。はい。そう。結構、えー、多くのマッチアゴルファーがロングパットでもこっち見ながらこうやってスブしてるんですよ。はいはい。そう。そうです。いつまでたっても距離感つかめないんで。うん なんで、素振りするときは動物じゃい、どう、まあ、綺麗なもうストロークするからーというか、どう、意識しなくて大丈夫です。まず姉さんは、必ずカップ見ながら、素振りして、素振りしてあげて、その時の振り幅で。打ってあげると、大体距離あってくるいい。そうなんですね。そうそうそうそう。ああ、そうだ、ね、<笑>で今、肩でつぶって、距離感合わせづらいと思うんで、<笑>はい、必ず素振りして、ね、カップ見ながら素振りしてあげて。 振り幅確認したら、その振り幅のまま、固めつぶって、打ってあげれば、大体あるから。えーすごい。<笑>確かに固めつぶると、なんかあれ、どのぐらいでなります、ね。<笑>そうなんだ。確か に, 確かに、きっと見ながら、こうやってやられてる方いらっしゃいますけど。そうです、うん。そうそうそう。うんうん、ちょうど、足の幅くらいで。今の とほら距離感バッチリじゃないですか。距離感はい<笑>、ねそ。そういう感じに言ってあげると、ロングパッドの距離感はそういう感じで合わせてあげた方がいいです。距離感が合うから良かったんですけど、これたまにボールをこうやって投げても全然距離感合わない人は何歩はこのぐらいの振り幅ですみたいな感じで、あのー、足から足、足から足ぐらいの振り幅で5メーターってなったら5メーターっていう感じで。 決めてってあげる方がいいですねでかいボール投げてみて自分がその感覚あるかないかみたいな判断してあげないと練習方法とか距離感の合わせ方が変わるんでそこだけちょっと間違えないようにしてもらいたいかなっていう感じ<笑>左目を常につぶり続けたくはないじゃんはいはいはいはいはい練習の時にそれをやってあげればいいあ、その感覚が分かるってこと そ, その角度で見るんだよそうそうそうそ う, そ う, そ う, そう 分かった。はい。<笑>あ、じゃあ、あ、り 両, 両目だった。い, いえ、片目つぶってました。今、今練習なんで。<笑> あ, じゃ あ, ちょっとあの、最初ぐらいの距離で、ちょっと、あ<笑>けっぱなしで、ちょっと。<笑>開けっぱなしで。私変わりました。<笑>でも、あのー、左目つぶると、頭が残る。感じかかり、ね、感って、まあ、すごいわ。あ、さっきこの、このぐらい。分かりました。 え両目開けるんですよねカピラク…カー カ, カ, カ…カピラク…カピラク…かしこまりました あ, あれだよ意識して頭の位置にして頭を…あのー…<笑>ただ、ね、最終的には両目開けながらやるでしょはいそれで…ゆくゆくわ うんいいいいオッケーオッケーオッケー多分左向いちゃってるんだろうなこれねこれいいっすよ向いちゃってるんですかうんうんナイスいいでしょうんナイス<笑><笑>ナイスですありがとうごと<笑><笑> はいって感じで、うんうん、おありがとうございました あ, ありがとうございましたあま、まあ、なんかこう見てて結構距離感がね意外にいい感じだったから方向性みたいなところをまとめてもらった感じで す, です、ねはい。そうですフェースの開閉があんまり強くならないように、うん、そこを直させていただきました分かりました、まあ、あとはちょっと実際ちょっとコース行かないと分かんないところもある感じですね、うんうんうん、そうですね <笑>はい。<笑>プレッシャーかかった時にね、どんな動きになるのかが楽しみなんですけど、<笑><当に><笑>まあたふたしちゃうだろうからまた。視聴者さん的にはあれですか、一回ちょっと左目つぶって打ってみるのが正しい見え方ですよ、うん、みたい な, ような感じですか、ね。正しい感覚。多分左目つぶるだけで頭残ってる感じありますよね。そう。だその感覚でやってもらった方が絶対早いんで、その感覚で覚えてもらいたいっていう感なるほど。 なんか左目で何回かこう打ってもらうと頭が存在場所わかります<笑>あの ど, こに存在どこにあるんだろうっていうのがなので両目でさっき最後の方何回か打ったんですけどあの片目つぶってるかのような感じで頭残ってる気がしてます自分の。<笑>なるほど。はい、<笑>ぜひちょっと一回左目つぶっ て, そうやってみてもらいたいた感覚を感じてもらう感じで<笑>はい。<笑> <笑>なんか疑ってますよね。なんか、はい、感覚を感じてもらう感じでって感がすげえ多い出されたね。<笑>てて<笑>はい、じゃあ、はい、ちょっと今日1日。なかなかなかなかスペシャリティなレッスンだったと思うんですけど、こんなには受けられない。んなんとか贅、ね、沢なレッスンなんですよ<笑>、はい。まあ、今年。 切るって言ってるんで。頑張ります。ましょうお願いします。お 願, し ま, お願 し, まします。ありがうございます。<笑>えもなんか今切れた気がします。こんことまで。<笑><笑>全力でサポートしてくださってもらう<笑>ありがとうございます。お願いします。<笑>頑張ります。じそんな感じで。はいはい。今回の動画は終わります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様ありがとうございます。<笑>